この画像をね、コミュニティに昨晩アップロードしたんだけども、我ながらインパクトありますね。で、今回は解放運動、童話行政はナチスに似てるところがあるんじゃないかっていう話なんだけども、最初に断っておくと、何かしらね、このナチスを引き合いに出すっていうのはあまり頭がいいとは見なされないですね。えー、近畿大学教授の北口末宏先生、元 解放同盟大阪府連委員長。あの人よく公演でね、このナチストークをしてたんですよ。何かとナチスを引き合いに出すっていうのを。まあ、最近はあまりやらなくなったのかなと思うんだけども、まあ、学生さんなんか絶対真似しちゃダメですよ。だからこの動画に関しては、あくまでエンターテイメントというカテゴリーにして、 広告も載せないいでおくこことととにしまますすじゃあね童話行政解放運動がナチスと似ててるところ7点挙げていき一つ目はですね、国家のプロパガンダですね。この童話とかね、そういうものはもう融和運動の時代から、もう戦前から国の国策なんですよ。で、国策運動なんですよね。だからそういうところはもうまさに国家のプロパガンダです。お金かけて宣伝してですね、まあ戦前は皇族なんかも関わってたんだけども、戦後はね、さらに お金をかけてこう CM 作ったり映画作ったりまあまさにね国家のプロパガンダをやってますよねうんこんなまさにねナチスと似てるじゃないですか 2つ目は民主主義の否定これはもう八田事件とかねいろんな過去の事例で明らかになってるんだけども何か都合が悪いことがあるともうこれは差別だって言ってねとにかく黙らせるんですよねだからもう最近はまあヘイトスピーチだとか言ってもうあれもかなり乱用されてとにかくもう。 都合の悪い意見っていうのはもうヘイトスピーチなんだっていうことで、もう言論の自由というものは無制限じゃないんだって言ってですね、もう差別認定を無制限にやって、どんどんこの民主主義を否定していってると、これは大変ね、ナチスに似てるんじゃないかなっていうふうに思います。さらにはですね、この部落に関して、こう議論することも許さなくて、さらにはね、じゃあ部落はどこかっていうことまでね、そういう情報を知ろうとしてもですね、差別だって認定して、で、まあ、 プライバシーだとかいろいろ難癖つけてですね、国家権力からね、黙れっていうふうに言われてしまうんです。まさにね、これはナチスと同じやり方だと思いますね。で3つ目は虐殺ですよね。熱海の土石流のことが記憶に新しいんだけども、でももうね、昔からもっとひどいことしてるんですよね。 企業なんかの担当者、あるいは役人を吊るし上げてですね、自殺に追い込むっていうことは何度もしてるんですよね。広島でね、何人も教育関係者が自殺したっていうのも有名な話ですよね。あれも童話絡みですし、あとは、まあ民間企業だとね、あの、アスカ会事件の時もあの、銀行の担当者一人自殺されてますよね。だからこの虐殺っていうところもナチスと似てるんじゃないかと思います。で、四つ目。 子どもを巻き込むっていう点ですね。 えヒットラーユーゲントってあるじゃないですか。でね、解放子供会と、あと、解放小学生っていうのもあるでしょあれね、やっぱリアルタイムで、ああいう解放子供会とか見ていた人に言わせると、もうヒットラーユーゲントみたいだったっていうふうに言うんですよね。あの、鳥取のとあるね、役所の人が言ってましたよ、そういうことは。だからまさにこれもね、ナチスと共通してるんじゃないかと思います。まあ、どんな風にヒットラーユーゲントなのか。 写真出しときますね。まあ、こんな感じですね。そして、えー、五つ目が決闘主義ですね。もうこれは言わなくてもわかるでしょう。まあ、ナチスだったらね、なんかアーリア人の決闘とか言ってね、まあそれも歴史学的にどこまで正しいのかわからないんだけどね。そうやってね、こう、決闘引き合いに出して人を差別する。で、ユダヤ人の虐殺なんかもそうだったわけです。まあ、 ユダヤ人って本当は血統じゃないんですけどね。だからそういうね、もうオカルト的な考えで、擬似的な血統を作って人を差別する。で、このブラック民っていうのもね、本来だったらブラックに住めば誰でもブラック民になるはずなんだけども、まあ、いざね、利権とかね、その運動が絡むと、3代前までたどらないとね、ブラック民じゃないんだみたいなことを言い出すわけで、まあ、たちまち血統主義になるわけです。 だからこれもね、ナチスと非常によく似てますね、この血統で人を差別するっていうところが。で、6つ目が、ゲットですね。ゲットこれドイツ語なのかなまあとにかくそのユダヤ人居住地区みたいな、その特定の血統の人たち、まあ血統って言ってもかなり怪しいんだけども、そういう特定の属性の人たちを、こう、一箇所に集めるっていうところですね。 童話地区にね、この二個一同じ形の家をずらーっと縦て並べて、で、そこに入れる人は、その、いわゆるブ落ックに限定されるわけですよ。まさにこれ決闘じゃないですか。こういうところもナチスと、この童話行政の共通してるところですよね。で、七つ目はね、これはね、よしやしあるんだけども、公共事業ですね。 ナチスもね、公共事業をやったんですよね。あの、アウトバーンなんか有名ですよね。でこれに関してはね、ちょっとね、まあ、いいのか悪いのか。 分かれるところなんですよ。ナチスの政策でも、まあ内政としてはこれで経済を活性化させたんだから、まあ良かったっていうふうにも言われることはあるんだけども、まあ童話情勢もそうですよね。えー、もう公共事業に一番お金がかかってるわけで、これもまあ賛否分かれるところなんですよ。そういうところもね、かなりナチスと似てるんじゃないかなというふうに思います。ということで7つ、童話情勢解放運動とナチスが似てるところを挙げてみました。 それでね、まあ、昭和は遠くになりにけりって言うけどね、えー、20世紀も遠くなってきてますよね。今、えー、っと、2022年だから、もう20世紀が終わって二十何年経ってるわけです。だから、20世紀のね、このノリというか、この全体主義的なものっていうのはね、やっぱりいろんな人を不幸にしたので、もういい加減に生産するべきだと思うんですよね。 この20世紀のね、この古臭い考え方から皆さんね、解放されていくべきなんじゃないかなというふうに思います。ということで今日はね、えー、童話とナチスは似てるんじゃないかという、まあそういうお話でした。